宇宙世紀0079地球連邦軍とジオン公国との戦いはソロモン海戦で連邦軍が勝利したことにより最終局面を迎えつつあった窮地に立たされたジオン軍はかねてより研究されていたサイコミューシステムとそれを操縦するニュータイプたちの実戦投入を急ぐ人の核心たるニュータイプ 直感力と洞察力に優れた彼らがもたらすものは兵器としての戦力かそれとも分かりすぎるゆえの苦悩か失礼しますシムス・アル・バハロフ注意入室いたしますシムスシムス注意じゃないか お久しぶりですアシュレイ・ホーン隊尉 MEP 社での内覧会以来ですねもうそんなになるかあの時の内覧会のテーマは確かビグロの後継機の発表と月面戦闘用の新型兵器の試作だったかなよく覚えておいでですねええそうです大尉が出航してくれたおかげで予算がついたと 当時の MEPAY の人たちが喜んでいましたよ俺は自分にできることをやっただけさそれより今日はどうした技術開発部からの支援要請ということだったが君が直々に出向いてくるとはなブラブロの実用テストはあまりうまくいってないのか い, いえ優先式メガ粒子砲はようやく実用化のめどが立ちましたただ サイコミシステムと連動させるにはやはりテストパイロットが必要不可欠ですのでニュータイプの実戦投入かええフラナガン機関に要請はしているのですがなかなか思うようにはどこも人手不足だからなましてやニュータイプ適性のあるパイロットなど軽々に見つかるものでもあるまいですから ここに来たのですんどういう意味だグラナダ海戦での大尉の戦闘記録を拝見いたしましたフラナガン機関での検討の結果ニュータイプの適性ありとのことですお俺がこのオールドタイプの典型みたいな男がか<笑>冗談もほどほどにしろ冗談を言うためだけにわざわざグラナダまで出向いたりはいたしません これは、軍の正式な決定です戦闘記録を見たのなら今の俺がどういう状況かも知ってるだろう俺はもう戦えないんだ技術者としてもパイロットとしても、うん、怪我は完治されたはずではそういう問題じゃないそういう問題じゃないんだよ Mr. I'm sorry. l e e a d 仮想標的の撃墜を確認やれやれプラズマリーダーの開発もこれで一区切りだなこんなボロクソのテスト機ともようやくおさらばだお疲れさんしばらく休暇でももらってのんびりしようお前は本国に帰るのかああ可愛 い, い娘が待ってるからな開けてもくれても娘娘かそういや パイロットに志願したって話はどうなったダメだなアリアいくら止めても聞きやしねえたく頑固なとこまで俺に似やがって<笑>血は繋がってなくても子供は親に似るものかそりゃそうさあいつは俺が育てた俺の娘なんだからなこれは敵だ連邦軍のパトロール艦隊かオーガン プラズマリーダーは何発残ってる お, お前まさか見られた以上仕方あるまい火器完成は任せたぞわ<笑>かったレンジンオンルナタンク戦闘を開始する連邦名よくも抜け抜けと返り討ちにしてやる オーガンオーガンオ<笑>は重傷で済んだだが同情していたオーガンはお気持ちはお察しいたしますが同じ技術士官の君ならわかるだろう俺たちは祖国のためを思えばこそ新兵器の開発に取り組んできた それが結果はどうだ戦友の命一つすら守れやしないではなぜアシュレイ大尉はいまだ軍に残っておられるのですそれは軍事技術の向上が後の世の多くの命を救うことになる内覧会での大尉の講演は今も私の記憶に残っています大尉が 今もなおあの時と同じ信念をお持ちならシムス注意新兵器の開発に犠牲はつきものですそれを踏み台にとは言いたくありませんが身近な人間の死が単位のニュータイプ能力の発生を促したそうはお考えにはなれませんか とはそう簡単には変われない俺たちは兵器のようにはいかないんだ<笑>ここに今回のテストの計画概要と同乗するパイロットの資料を置いていきますお気持ちが変わったらご覧になってくださいでは ショップ計画<笑>ここれはペッシェモンターニサイコミ試験 Z 型出撃しますあっ<タッ>ひひだしました交代しますどうだペッシェは ミノフスキー粒子の散布下における脳波誘導の成績はまずまずですただやはりそもそものパイロット技術が圧倒的に不足しておりますのでサイコミューの制御と機体の操縦を同時にはこなせんということかそれだけララーが特別なのですヘッシェではエルメスはおろかブラウブロの運用も厳しいかと思われます うん、いかがでしょうパイロット技術の訓練も兼ねてペッシェをグラナダに派遣してもよろしいでしょうかグラナダ今更月で戦技訓練をやり直させるのかローレンあたりにサイコミューの再調整を任せた方が時間も手間もかからずに済むだろういえこれもビショップ計画の一環なのです すでにグラナダの交渉では Z 型の脚部を大水力のロケットエンジンに換装した MSN01 を準備しておりますしかしそれではなおさらペッシェの負担が大きくなる Z 型の操縦もままならない人間が高機動戦闘に耐えられるとも思えんがなですから2人でやらせるのです2人 グラナダの兵器開発部にアシュレイ・ホーン隊という技術士官がおりますモビルアーマーのテストパイロットを長く務めており高機動時における戦闘技術は折り紙付きですまた当機関で検討した結果アシュレイ隊にはニュータイプの素養があることも判明しましたその人間にペッシェを預けてパイロット技術を向上させようというわけか はいいかがでしょうまあ実のところアシュレイ隊を選んだ理由はそれだけではないのですがうん分かった手続きは任せるありがとうございます大佐うんビショップ計画か。 ここんなところにいたのねララーさん泣いていたのいえもう大丈夫ですから<笑>大佐はあなたを見捨てたわけじゃないわむしろあなたの今後のためを思ってグラナダに出港させるのよ本当にそうでしょうかええ 間違いないわ大佐はお優しい方ですもの<笑>父もパイロットでしたでしたもうたい焼きなさったの<笑>いえ戦死したんです血のつながりはない父親でしたが誰よりも私を大事にしてくれましたけど 新兵器の開発中にグラナダでそうじゃあなおさらつらいわねお父様の亡くなったところに行くのはでもこうは思えないかしらグラナダに行けばお父様に会えるかもしれない死んだ人にですか人の命がどこに行き着くのかは 私にもわからないけれどでも命というものがもっと自由でいられるとしたらいなくなった人の命にもいつか巡り合えるかもしれないララーさん人は変わってゆくわ大丈夫よペッシェあなたには良い力があるのだから あの時以来の実践テストか大尉失礼しますプラズマリーダーについてですが臨界値を得るまでに多少時間がかかるのと投射時の反動でおい誰に物を言ってるんだなし失礼いたしましたご分をお祈りしておりますありがとうオーガン 俺はもう一度戦うぞお前の死を無駄にしないためにもそしてあの子を守るためにもアシュレイ・ホーンバルバロン出る今だリーダー発射よし実戦データは取れたな起動する ずかですね、タイ。ブランクを全く感じさせない戦いぶりでしたそもそもバルバロのプラズマリーダーは俺とオーガンで開発したものだからなあれぐらいのゲートをやってみせねばオーガンに顔向けができん失礼しますペッシェモンターニ軍曹着任いたしました アシュレイ・ホーン隊員だよろしく頼むうんどうかしたのかいいえそのアシュレイ隊員が一瞬死んだ父とダブったように見えてそうか君の父さんはオーガンは俺の戦友だったんだ 父をご存知なんですかああオーガンの最後を見取ったのも俺だビショップ計画の資料の中に君の名前を見つけた時俺は何か因縁めいたものを感じたよ運命いや宿命とでも言えばいいのかな宿命そう命を宿すという意味で宿命だ もし本当に俺にニュータイプとしての素養があるのならそれはきっとオーガンが与えてくれた力だ君を守るために大義ッシェ君のことはオーガンに代わって俺が守るそれがオーガンへのせめてもの手向けだ訓練用の機体はすでに準備させてある サイコミの実験機として運用されていた Z 型を高機動戦闘用に回収したものだ機体の操縦は俺に任せて君は火器管制とサイコミのノウハウ誘導に専念してくれ承知しましたアシュレイ・ホーンベッシュモンターニュサイコミ高機動試験用タ出撃します やはりいきなりは厳しいか稼働時間もギリギリだ交代する<笑>そう落ち込むなまだ始まったばかりじゃないかでも<笑>なあペッシェそもそも君は ななぜパイロットになろうと思ったんだオーガンは君をパイロットではなく研究者にしたいと思っていたはずだ父は軍の現場でほとんど家には帰ってきませんでしたがそれでも父のことはずっと母から聞かされていたんです父のことを話す母はいつも笑顔で誇らしくてそれで私もパイロットになりたいと言ったら 母も父を説得してくれたんです、はあ、なるほどなあのそれが何かいやそのなんだ君は知っていたのかそのオーガンは君にとってもちろん義理の父だということはずっと分かっていましたでも血のつながりは関係ありません 私にとってはあの人が本当の父親ですそうかオーガンも同じことを言っていたよ父があああいつは俺が育てたんだ俺の娘なんだってなそして最後の最後まで勇敢で君のことを思っていたそうですかお父さんがだがなペッシュ いくら勇敢に戦っても死んでしまえばそれまでだ勲章や二階級特進なんて残された者にとっては何の慰めにもならない操縦の腕なんかどうだっていいんだまず生き残ることを考えろ隊員分かったなあはいアシュレイ大こちらでありましたか 少しよろしいでしょうかどうした何かあったのかええ。それが、コレヒドール中域において、開発中のブラウブロが撃墜されたと。な、なんだとそれで、シムス注意は、シムス注意は無事なのか残念ながら、戦死なさいました。あ、あっ。あ。 そんな。アシュレイ隊。<笑>